出てきたあなたの力をあたしの出番だね世界を変われ変質する道を開ける魔物ども暴れちゃえそれお姉さんの本領よ神聖なる主導セブンスヘブンシュドウの女性はこだねヒよリ シュテンベストあなたに力をチりになれこれが烈風クの剣だスラッシュ・テンベストべて無に返そうあなたに力をあたしの出番だねようこそ歓迎しよう剣能解放世界を変われ お姉さんの本領よ神聖なるセブンスヘブンい、えー、ったいった大丈夫支援しちゃうよ不思議になるこれが洛風の剣だスラッシュテンペスト 風の剣だスラッシュて無にンそこかはならぬ ッ出てきたたそそこだね